じゃあ、しばらくは遊びを使わないので、こっち見てください。ねいさね<笑><笑>えっと、OSS ゲートっていう の, のをやってるんですけど、それの一イベントはこれですで。OSS ゲートっていうのを知らない人もが多いと思うので、最初に何なのかを説明してから本編に入ります。 がいいですよね、なんかよくからない、集まりに行っておくみたいな の, <笑>ので、OSS ゲートって紹介しまいですけ OSS ゲートっていうのは、えっと、OSS の門なんですよ、ちょっとかっこよく英語にしただけなんで、<笑><笑>かっこいいか疑問だみたいな気持ちにはならないですけど、ね、<笑>門っていうのは何かっていうと、なんかとなんかの境界にあるみたいなのがあるわけですよ。 で我々が OSS ゲートっていうのは使う協会っていうのは OSS の開発に参加したことがあるかないかっていうこの協会ですなのでこの絵だとこっちの開発に参加したことある人でこっちがない人でそこの協会に我々はゲートを立てたわけですよで我々のターゲット OSS ゲートっていう取り組みでターゲットにしているのは、OSS、の開発に 全全く興味ない人以外全員ですまだ参加したことはないけどなんか興味あるよっていう人もターゲットですしもう一回っとバイバリやってるよっていう人も、まあ、やたまにはやるけどっていう人も全員ターゲット で, すで我々がやりたいことは何かっていうとここの興味ある人は、えー、と興味あるけど参加したことがないっていう人は参加したことがある人になってさらにもっと活発にやるようになる人になってほしいし。 えー、とやったことあるけど回す、まあ、自信なくてあまりできないっていう人ももっと活発になるようによりこっち側に近づけていきたいっていうのがやりたいことですでえっ、ー、と未参加の人参加者のところにここの線ですねあの線あの線をどうやってやるかっていうのは今日やるワークショップっていうのでえっ、ー、と我々取り組んでますで内容なんですけどもえっ、ー、と 興味受け入れど参加したことがないという人の後押しをするのがこのイベントでやりたいことです。後押しの仕方なんですがえっと未参加の理由がわからないとどう後押しすればいいかっていうのがピンとこないわけですよなので私たちは考えましたえっと、えっと、じゃあなぜ参加したことがないですか は全然我々の人と違ったんでやりたいと思うけどやり方わかんないからできないという人がいるだろうということはあとは、まあ、ここにされるのもちょっと似てるかもしれないですけども、まあ、怖いとかうまくできるからみたいなそういうところがあるだろうそこら辺を解消するような内容になっていますどうやるかというとやり方に関してはこういうやり方がありますよっていうのを1個だけ教えますあのやり方 いっぱいあるんですけども、どれやっても別にいいんですけれどもこういうのいっぱいありますよ選んでくださいって言うとかえってはこうどれやればいいんだろうってなるので1個だけ教えます。あ、えっとは不安みたいなのは一回やればそんなに不安じゃなくなるっていうのも分かっているので今日は体験してもらうっていうのを大事にしますでやってみるとあ大したことないの、ね、に意外とボコボコにされないじゃんっていうのが分かるとこれからもいけるなっていう気持ちになるので<笑>そこを今日は大事にしたいです で、もうくぐることでなんですけども今もちょっと言ったんですけどもやってみれば意外と僕もされないじゃんっていうのがわかるんですよでもくぐったことがない人にはもうわかんないから怖いみたいなともあるんですねでそこを後押しするのがこうでやりたいことでそのために参 加, したこと参加した経験がある人たちがやること今日メンターとして来てる人がやることは大丈夫だよっていうことです<笑> ものすご い, いい答えをバーンと提示しちゃって「マジすごいっすねあなた」みたいに言われることじゃなくて「こ, うこれでいいんすかねもみたいなとかで「大丈夫ですよ続きますよ」みたいな言うのはなの人の役割 で, <笑>でこれは大事なんですよ<笑>っていうのは多分今日結果すると思いますの自分が「大丈夫だよ」っていうことでフィギュの人が「あ, がはあ大丈夫なんですねこっち」みたいなことをやってこう次のステップ進むっていうのを間近に見るので「あこういうのも大事なんだな」っていうのは気付くと思います で、やることは大丈夫だよ。っていうことです。で、わからなくてもいいんですよ。そのメンタルの人が全部対している必要はありません。分かんなくてもいいです。分かんなかったら周り人に聞けばいいんですよ。今日メンターをサポートする人もいるんですけども。もえそういう人たちに聞けばいいです。で、それも大事なことで聞けばいいっていうのを伝えられるんですね。分かんなかったらなんか分かるようになってから初めて頑張るんなくて、分からなかったら周りの人とこう協力しながら。 やっていけばいい、けばそれでいいんじゃんっていうのは分かってほしいので分からなくてもなんか自分だけでこうどうにかしてごまかそうとしないで聞いてください相談してくださいそれでいいんだよっていうのを見せてあげてくださいっていうのがメンターの人にやってほしいのであとは組むってうから も, もうさらによくなるっていうのをやっていきたいんですけどそれは今我々始めたばっかりでコツコやってますが今日はまずこの ここううういいののやっ て, いこうっていうのを今やっていることはオリジナルスケートっていう取り組み で,、えー、でそのうちの一環としてワークショップっていうのをやってます今まで東京とサポートやってたんですけども今回初めて大阪に上陸しましたで私は今日は東京から来て、えー、とこういう風な感じでやってるので。 どううっていうのを伝えに来ましたで2回目以降は来ないので<笑><笑>今日やったやつをベースになんかカスタマイズしていってもいいしこれを同じようにやるにはみたいなところを突き詰めていってもいいですしみたいなそこはやり方は関西の皆さんでで好きにあっていいですあの我々としては勝ちに参加する人が増えていけばいいのでやり方が東京と関西で 味の好み違うとかあると思うので<笑>そこら辺はみんなうまい感じでやっていてい<笑>今日はそのたたき台っていうかベース僕がこれでいい感じでやってますよっていうのを伝えるでそれを体験してもらうっていうの今日やりたいことですっていうのがオイススゲートってやつですいいですか、はい、じゃあ本編に入ります 今日は、周りにいる人たちと困ったこととか、なんか不安だなと思ったこととかがあったら、気軽に相談してほしいんですね、今日は不安を解消とか、やれば体験することが大事なので、ここでなんかこう、1人で悩んで、やっぱ帰ってから1人でやってもやっぱり悩み続けるみたいじゃなくて、せっかく誰か周りにいるので、悩んだら相談して、あこれでいいんだとかっていうのを体験してほしいんです。なので、話すとか相談するっていうのは今日は大事なことです。 それをスムーズにできるようにしたいんですよで相談するためには皆さんしゃべらなきゃいけないんですねでしゃべる練習をしますだから<笑><笑>と声を出すと2言目を話すっていうのがあるらしいんですねなのでこの時間で大事なのは声を出すことですで内容は別に何でも構いません 内容何でもいいっていうと何も喋れなくなると思うので今日なんでここに来たかその理由をあの話してください内容何でもいいですけどここに来てるので何か理由があるはずです<笑>そしたら話す内容困らないですよね<笑>なんでそれだけの理由でえっとこの島本にあるとちょっと時間の格差が生まれるのでちょっと分けますね分けるので